はい。えー、音読さんがダウンロードできなくなったということで、まあ、いろいろあります。他にも。うん、で、えー、これですね。えー、陰律読み上げ中途鈴木くん、うん、という、とっても日本語教育では有名なものがあります。ね。えー、じゃこれを使いましょう。ね。えっと、ここにですね、その、 ね、文章を書きますね。ま、なんでもいいですけど。まあ、これ。さっき送ってもらった内容をコピーしました。それで、えー、とですね、いろいろあるんですけど、実行しますね。はい。すると、こんなのが出てきます。で、これですね、ここ。えー、っと、大事なのはここです。 ここで男の声にするか女の声にするかでこれは話すスピードですねノーマルにしましょうかそれで作成をしますすぐにできますじゃあ聞いてみますねあ皆さんは聞こえないかもしれませんがこれを全部読んでいます でもし、ちょっとこの声が嫌だなとか、遅くしたいなっていうときは、また、作成かなうんう。はい。ね。まあ、皆さんは今聞こえないと思いますが、音声が再生されています。はい。それで、ですね、ここ保存をすればいいんですね。はい。 そうすると、なんて言うんですかね。Wave Sound という mp3 ファイルじゃないですけど、まあこれダウンロードしますね。で、wav ですね。えっと、wav ファイルは私もやってみましたけど、Google スライドに入れることができます。ね。はい。だからこれも同じようにやってみてください。はい、以上です。